品や茜丸明星です、えー、まずはですね本当にあの今日朝着いてですねこの素敵な本当に素敵な会場に届きました、えー、この場を作っていただきました、えー、武蔵野国のさこい実行委員会と、えー、ホストチームマインドの皆さん本当にありがとうございます難しい状況の中でこの場を用意 い, いただいたことに心から感謝をして踊りたいと思います 私たちはですね全国各地に踊り子がおります、えー、女性だけのチームそして、えー、子どもたちだけのチームが今年一つになって活動を続けています「茜丸と明星です、えー、今日は関東のメンバーを中心ににここ心沢に集まりまりした、えー、心ふるさと絵」というタイトルなんですが「昭、え、和、ー、ふるさと」をモチーフにしていて、えー、自分の心 家の中にずっとあり続ける故郷、その思いを背に前を向いて進むという曲です。心を込めて精一杯踊らせていただきます。温かいご声援よろしくお願いいたします。 サーを ありがとうございました